平成28 8年11月8日熊本地震の復興を願う百羅祈願が阿蘇市一宮町の阿蘇神社で行われました百羅祈願を行ったのは京都総本山第五寺の青年会五山青年連合会で全国から集まった僧侶100人以上が参加山伏姿で午前8時 一宮町手のにある国造神社を出発しましまたこの百羅祈願は加藤清正が熊本城を築城した際に山伏を招いて地鎮祈祷の法要を開いたという故事に倣い熊本地震で傷ついた熊本の地を沈め新たな復興への一歩として行ったものです僧侶たちは阿蘇神社までのおよそ5キロの道のりを 穂良貝を吹きながら歩き熊本地震の復興を祈願しました阿蘇神社に着いた僧侶たちは仮の拝殿で参拝した後倒壊した楼門と拝殿の前で高らかと穂良貝を吹き鳴らし法要を行いました続いて中田純那第五次座須や 遥グ宮ジらが神社の復興を祈願して醍醐寺に伝わる醍醐の桜を記念植樹しました。